3年前の熊本地震で甚大な被害を受けた阿蘇市立阿蘇西小学校の新しい校舎が出来上がり、平成31年4月4日、地域住民らが参列して落成式が行われました。落成式は午前10時から、阿蘇西小学校校区内の区長や保護者、工事関係者らおよそ80人が参列して行われました。 まず工事経過報告が行われた後佐藤義之蘇市長がこれまで同様に学び屋としての歴史を刻んでほしいと思いますと式辞を述べましたさらに阿蘇市市議会の湯浅誠史議長がお祝いの言葉を述べ阿南教育長が謝辞を述べて落成式を終わりました阿蘇西小学校は 平成28年4月16日に発生した熊本地震の本震で、校舎が傾くなど甚大な被害を受けたために改築することになったものです。事業費はおよそ11億3000万円で、高学年棟とプールは解体して建て替え、定学年棟と体育館は補修となっています。新しい校舎は鉄筋コンクリート2階建てで、 教室の床や廊下、それに壁には木材がふんだんに使われており、温かみのある校舎となっています。工事期間中、児童たちは旧小返市東部小学校で勉強を行っていましたが、新学期からは新しく完成した阿蘇西小学校の校舎で勉強することになります。